えー、皆さんこんこにちは予定通りの、えー、ビネイサヒの体調が不良のため、えー、ネパール日本語教師協会の事務局長である私サンジャイス・レスタンが発表させていただきます。 簡単に、えー、ネパール日本語教師協会の紹介から始めさせて、えー、させていただきたいと思います。えー、ネパール日本語教師協会は、えー、1998年に創立し、文化の普及に働いている協会です。本協会の加盟校の数は24校であり、メンバーの教師の数は えー、138名います。えー、それでは、早速ですが、ネパールで日本語教育の状況。えー、まず第1名は、留学目的。えー、ネパールで日本語留学目的で日本語を学ぶ人が多いです。大学でも、民間の日本語学校でも、留学希望で日本語を学習する人が圧倒的に多いです。 えー、特定技能及び技能実習生最近、えー、特定技能や技能実習生で日本に行って直接働い、働けることで、えー、特定技能及び実習生を目指している日本語学習者が急に増えています、えー、次の項目に移りたいです ネパール国内で仕事のために学習する人の減少。えー、日本人の観光客は日本の企業はあまりネパールでは入っていない理由から、えー、国内での仕事のための日本語学習する人が非常に少ないです。えー、それから私立の小中学校、 に選択科目として取り入れている学校が少しずつ、えー、最近、えー、出るようになりました。えー、それから次 の, 項次の項目なんですが、ネパールにある日本語学習機関。えー、ネパールで初めての日本語学校が、えー、1965年の10月に開校されました。 えー、その学校の名前はカトマンズ日本語学校です。えー、次はビソバサキャンパスというのは、えー、国際言語大学なんです。えー、それから、えー、民間の日本語学校、えー、留学サポート日本語センターが山ほどあります。で、えー、っと、 次の項目です。日本語教育に関係する協会、まあ。ネパールでは、えーっと、日本語教育に関係する協会は主に3つあります。JALTAN。まあ、Japanese Language Teachers Association、えー。日本語教師協会は、えー、1998年に設立しました。それから JALSAN。えー、Japanese Language Schools Association 日本語学校協会それは2011年に設立されました。それからラン、LAM, Language Association Nepal 言語協会2016年に設立しました。ネパールでは主にこの3つの日本語教育に関する協会があります。 ネパルで実施されている日本語試験、日本語検定試験が、ですが、JLPT、NAT、TopJ、JTest、JLCT、それから JFTBASIC です。次のページに移ります。コロナ禍による教育状況。ロックダウンが発令。 3月24日なんですが、えー、コロナウイルスが、えー、世界中に流行って、えー、っとネパールも、えー、3月24日からはロックダウンが発令しました。そこで、えー、学生が急に、えー、減少したんですね。学生はコロナの感染を恐れて 帰省し始めました。教室での授業ができない。ほとんどの学生が田舎に帰ってしまいました。えー、そこで日本語教師としてどうするべきかっていうと、やっぱりオンライン授業を、えー、開始するしか仕方がなかったんですね、えー。日本語教師である私としても、 えー、学生の日本語レベルを落としたくなかったから、えー、オンライン授業をした方がいいのではないかと考えました。学生も感染したくないこともあるが、政府からも学校授業の禁止令が出されました。そこで、えー、と、やっぱりオンライン授業を を開始しなければならない状況になりました。オンライン授業をするとしても、やっぱりオンライン授業の問題点が山ほどあります。えー、我々もオンライン授業を始めても、一番は慣れてないということでもあり、漢字の書き順を教えることが難しいかったです。文や言葉の意味を 教師の働きから教えることもやりにくくなりました。挨拶やマナー、生活習慣など身振り手振りを使ってのことが教えにくくなりました。学生が理解しているかどうかも、えー、学生の表情を見えなく、見えなくて読み取れない。 それから、ネパールのネット状況が悪くて、ビデオを入れるとネットが切れやすいし、教師の声も聞こえなくなり、雑音も入りやすいです。それに、田舎では Wi-Fi をつないでいるうちは少なくてデ、データパックを買う費用もかさむから、収入のない学生には負担が大きかったです。 えー、コロナ禍のせいで、えー、仕事を失った学生も多いです。また、オンライン授業中に、えー、オンライン授業中に電気が切れると、切れることもよくあり、えー、授業中止になることもある。えー、通常のペースよりは授業の済み具合が本当に悪い、悪いです。日本語基礎学習者への影響としては、えー、 まあ日本語、えー、初心者なんですが、まあ初心者はやっぱり、えー、まあ文字から始めなければなりません。文字、文字から始めることをすると、やっぱりたまには手を掴んでこういうふうに書くよっていうような指示を出さなければなりません。まあそういうことはオンライン授業は、授業ではやっぱり、えー、無理ですね。えー、今後の対策なんです。 えー、一番最初の項目はオンライン授業に対する課題なんですが、えー、オンライン授業に対する課題の一番目はやっぱり電力の安定供給それから、えー、インターネットの充実さまあ、それと、あと教師もオンライン授業のやり方は学ばなければならないと思います。うん、で、ほとんどが えー、オンライン授業はズームでしますので、えー、ズームはやっぱり40分で切れてしまうことが困ります。えー、40分で切れると学生の学習意欲がなくなり、えー、勉強に集中できないですね。えー、ズームで、えー、学生が参加するとき、ホストが参加、まあ、強化、 おうしなければならないことで、教師も気が散るし、えー、まあやっぱりこれ途中で途切れてまた入ることになるとっていう感じなんですが、えー、ネパールの場合は、えー、また停電はよくあり、自由に参加できないから困ります、えー。オンライン授業で学生にどのように理解させるか、オンライン授業で、えー、実力がつくか、 オンライン授業、授業で、えー、レベルが上がるかという課題は、えー、もちろんあります。え次の項目ですが、えー、対面授業はいつからできるのかという質問なんですね、えーまあで。これはネパールの政府は教育機関まだ、えー、緩和していませんので、いつになるかはまだわからない状況です。それから今後の対策としては、 えー、会話力と理解力をアップさせる。それから、えー、生活日本語をもっと教えていく。まあ、生活日本語だとやっぱり、あの JF から開発された彩りや丸ごと本に基づいた生活日本語に力を入れていく必要があるんじゃないかなと思っています。えー、それから漢字の学習に、えー、力を入れていく。 それから日本語教育の指導、指導力向上の必要性もあります。では、次のページに移ります。え次のページは、コロナ収束後の、えー、変化。特定技能を、えー、目指す学習者が急に増えると思います。え まあこれはネパールでの、え、就職率が低いため、え、やっぱり特定技能の目指す学生、学習者が、え、再び急に増えると思い、思います。え、日本語能力試験の再開によって、え、再開によって、え、受験者が増えると同時に合格者も増えると思います。 観光業界や、えー、まあ、観光業界が活性化することによって国内での日本語を活かせる仕事を目指す学習者が増えると思います。それから、えー、っと、特定技能が軌道に乗れば、えー、学習者が急に増えると同時に日本語教師の数も多く必要になってくると思います。えー、次のページに移ります。 国立大学の状況なんです。今、先ほどビソバサキャンパスなんですが、えー、国立大学に関しては全て運営は今までできてない状況なんです。えー、この問題は大学側も、えー、解決しようとはしていません。留学生のための、えー、授業は、えー、設けてますが、 ネパール人のための授業はまだ実施していません、えー。留学生といえばネパールで勉強する外国人のことなんです。えー、が学生入学に関しても全く何もしていない状況です。で、えー、ネパールでは日本語の BA コース、えー、開始する予定がコロナのために中止となりました。 えー、次のページに移ります。えー、次のページは民間教育機関の状況。まあ、今現在ネパールでは民間教育機関は今もう家賃払えなくて本当にえ乏しい状況にいます。えー、学習者が減少していますので学校の教室の数も前よりは少なくしている状況です。 えー、授業実 施, 実施は、えー、政府によって禁じられているから全ての、えー、作業や、えー、授業はオンライン化に、えー、変わりつつあります、えーと。学校運営が成り立たないから、えー、学校を閉めていくものも、えー、出てきています。はい、えー、次のページです。えー、次のページはネパール日本語教師協会 j a l タンの え、活動です。まあ、年間行事なんですが、えー、日本語検定試験 JLPT トップ J。えー、まあ、日本語能力試験は、えー、年に2回、えー、12月、まあ、7月と12月なんです。まあ、世界共通で、えー、7月と12月に行います。それからトップ J という日本語検定試験なんですが、えー、これは年に、 えー、通常は6回ありますが、ネパールの場合はダサイとかティーハルという大きいお祭りが重なるため、えー、5回設けています。それから、えー、っと、映画祭ですね。映画祭は、えー、日本大使館共催して、えー、年に1回、えー、行います。 まあでもこ、今回は、今年の分は、やっぱりコロナのせい、コロナのせいで、えー、中止となりました。毎年、12月頃、国際交流基金との協力でカトマンズで実施されている日本語教師セミナーは、今年中止になりました。しかし、えー、ネパール、 ネパールを担当されている、えー、JF ニューデリーの神奈川先生よりオンライン授業、まあ、オンラインセミナーを、えー、受けられています。えー、次は、えー、カラオケ大会なんですが、えー、コロナウイルスでプ ロ, プログラムがどんどん中止とになっている上で、今年日本大使館 日本大使館共催で日本語学習者へのモチベーションを考え、そして、えー、に日本の歌から日本語を楽しめる、えー、歌から日本語を学べるという形で、えー、今年 12, 12月に初めて、ズームオンラインで第13回の日本語カラオケ大会を行う予定です。えー、それから弁論大会。 えー、弁論大会も、えー、国際交流基金の共催で、えー、来年12月に第40回ネパール全国日本語弁論大会もズームオンラインで、えー、開催することを予定しています、えー。日本文化紹介に関しては、えー、毎年日本大使館の展示会、 え、それから書道、日本の美術、生け花などといった文化に携わることをチャルタンは積極的に参加しています。以上、ご清聴ありがとうございました。私のこの発表をここで終わらせていただきたいです。どうもありがとうございます。